TBSK 毎週金曜午後10時の公式インスタグラムが2月13日までに更新。鳥谷直儀にふん、ふんする佐藤健さんと上ォ城を演じる松山健一さんのツーショットを紹介しています。インスタグラムにアップされた写真では、佐藤さんがお化けピース、松山さんがダブルピースをしている姿を収めています。 さらに、なおきゅんゆずきゅんシリーズパートさんというコメントを添えており、なおきゅんゆずきゅんというワードにハッシュタグをつけて発信しています。フォロワーからは最高のツーショット。かっこいいやんかわいいが、渋滞。待ってました二人ともいい、顔といった声が寄せられています。 ドラマは愛する直樹を亡くした主人公相場優位、井上さん、命を落とし幽霊となって優位を見守る直樹、幽霊となった直樹とコミュニケーションを取れる女王の3人が織りなすファンタジーラブストーリーです。同月24日に第7話が放送されます。音ナンサー編集部、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。